誰か来てますそうだね。ここに、間違いなく上限目視するまで気づかなかった霞の呼吸死の肩。遺留切り。<笑>早い。やめてくれ死の神神楽強化とつ